あの、すいませんが。はい。あの、当社の仕事のことを。お尋ねなんですか。はい。あの御社はどういう風な。はあのノーヘッド T. V. と言いまして。はい。あのインターネットの報道番組をやってるのまと申します。はい。はい、はい、えー、あ。えっ、ー、と、すいません。あの、ご連絡先とか教えていただいてよろしいですか。はい、えっ、ー、と、電話番号でよろしいですか。はい。はい、ええー、ゼロ九ゼロ。 で今あの、当社の、あの当社、ちょっと細かいあの、こちらのセクションの国示をすると分かりませんけれども、指定管理者の、はいえー、と構成団体のメンバーです、なので、はい、指定管理者業務を、えー、基本的にそのコンソーシアムで担当しております、はいあのー、だからその指定管理者の業務自体は、はい、ここはあの大阪府山の施設になりますので。はい 負が大きめになるということなので、それはもう、はい、あのの方でお調べいただいたら、何を担当しているのか、はいえー、っとその指定会社の時の募集の営業績とか出ておりますので、はいはい、そちらでちょっとご確認いただければと思いますが、はい、あのいや、募集人のことではなくて、えー、今、現実にご担当されている業務っていうのは、えー、あのコングレさんの方は、実際 の, そのなんか会議の運営とか、そういう。 ごめんなさい、ちょっと、はい、あの私のほうではそんな厳密なことをお答えできませんけれども、はい、あの施設の貸し出しとかなのだと思います。施設の貸し出し、はいねえっと、ただ、それはもう、はいあの、指定管理者として、コンソーシアムとして担当してますから、中のことは、多分あの外部の方にご説明する必要があるのかどうかもちょっと分かりませんので。はい はい、あの今回ね、えーと大阪あ、L 大阪で表現の不自由展が中止になった件なんですけれども、ええあの、指定管理者が取り消したということになってるんですね、なので、それはあの使用自体はあの、基本的に大阪府の、はいえー、とどちらでしたっけ。 えー、と大阪労働協会さんが最終あの決定されてますので、はいあの、はい、コングレさんはそのけ決定というか、協議には参加されてないということなんですかそうですね、はいあの当社 の, あのは基本的にそういう権限ございませんので、当社が判断したわけではないです、えー、と指定管理者が取り消したという、これ、重大な問題なので、指定管理者が取り消したんじゃなくて、これ、大阪、その件について、大阪労働協会さんに お, お問い合わせいただけますか。あいやあの あの指定管理者として3つの会社の名前が挙がっていまして、それも、あのお調べいただいたら分かることですあの、指定管理者に応募して、指定管理者として選定されましたので、はいはい、あの選定されて、その業務を。コンソーシアムとして選定されてますので、個別の企業がどうこう<笑>、はい、って問題ではありませんので。えっと、つまり、その受注されて、そのお仕事を受注されて、えー、そのお仕事に関して責任を負ってらっしゃるということですよね。 でもコンソーシアムとして責任を取おります、はい。コンソーシアムというのはどういうことなんですか。そのこの企業の共同企業体です、ね。共同企業体ですよね。はい、つまり協会とか単体ではないです、はい。つまり責任の一端があるということですよね。共同企業体としてですね。はい。でただ今回の決定はもうあのこれは大阪労働協会さんのお問い合わせいただかないとこちらでは分かりかねますない。そちらにももちろん問い合わせておりまして。はい あのー、そのコンソーシアムって共同体ということ、共同企業体ということですので、はい、各 そ, のそれを構成されている企業さんにも問い合わせをしているという状況なんですけども。なんか何を問い合わせられるんですかあつまりそのその、えーと、中止に至る決定のこと。なので申し上げ 当社が中止に至る決定をしたわけではありませんので、これ以上、当社に何かお尋ねになっても、何もお答えできることはございません、はい、つまり、コンソーシアムとして、共同企業体として参加されてい る, いますいるけども、えー、その決定には関わっていないということなんですね。そ どちらでしたっけちょっと忘れてしまいましたけれども、放送中にお聞きになっても同じだと思いますけれど、はい、はい、あので決定関わってないとすると、えー、今回の決定に関して、えー、これは問題があるんじゃないかという意見なんかも出されてないんですか？そうですね、あなんか関わっておりませんから、何何ももああのお答ええすることは何もありませんえ。でも共同企業体として、指定管理業務を請け負ってらっしゃい、ね、ま, ますので。 ほか の, の電話かかってきましたので、はい、ちょっとこれでお答え終わらせていただきます、これでお答えすることはありませんので、はい、本当申し訳ないですが、あの大阪労働協会さんにお問い合わせいただかないと、これ以上当社に何かお尋ねになっても、本当お答えすることいやあのそにはありませんて<笑>